<笑><笑>ひどい倒れぜひいい<笑>はいはいはい今日はペッカヒノキの植え替えというか寄せ植えなんですけど私の地元の植え替え 先輩がです、ね、もう盆栽やめちゃううよっていうんで大量に購入したやつなんですけどちょっとこのこういうの見るとかなりまあ申し訳ないけどいい加減なあな寄せ植えを<笑>、ね、みんな<笑>申し訳ない先輩悪いんだけどでこんなのもひどいん で, で鉢もねこういう鉢だとどうしようもないんでちょっと寄せ植えをね植え替えようと<笑>寄せ直そう、うん、寄せ直しですね。ででまままあ、まあうまくできたら盆栽お祭り あ, あ、ええ、りで販売出そうかなというふうに思ってます。寄せ梅はですね、実は結構難しくてバランスが非常に難しいんですね。で、今日はあの初心者の方にもある、わ<笑>かる寄せ梅っていうと、はい、だいぶあの視聴率がいいみたいなんで、ご<笑>一に初心者の方でもわかる寄せ植えの作り方というのを説明したいと思います。まずなんですけど、よくね寄せ植えを作る時にこう。 ひひんの字字を書くといいいよっっててう字ですね品の品で要は基本的にはこう例えば3つ3本合わせたものをポンポンポンと置くといいよって言うんですけど例えば真ん中に1本置いてポンポンと置いたんではバランスが良くないあ逆もそうですよね両端に置いて真ん中を置くんではバランスが良くないんですると少し、えー、と真ん中ではなくてこっち側に寄せてこちらに重心を作ってこちらの中にするとか。 で3本も こ, こを3本並べるんじゃなくてこう1本ちょっと離すとかいうようにしてまとめる3本もバランスを少しずらした方がいい我々はのアンバランスのバランスって言い方をするんですけど、えー、とバランスをあえて崩して全体でバランスを取るというアンバランスのバランスですね。 例えば、ね、寄せ植えなんかもそうなんですけどもみじとかガチャッとこう固めて寄せ植え作ったりしますよね替えでも模様でもいいんですけどこうやってね3本あって例えば後ろに5本あった時にここがね並んじゃうと美しく見えないんですね真ん中を出す。でこの5本も前後左右でこう 前後左右ですね。ボーリングのピンみたいな。あそうそう、そう、そう、そんな感じでで、ここもこの3本にこう。5本重なるんじゃなくて、こう。少しずらしてあげると。そうするとここの出入りがあると非常にえっとよく見えると寄せはね。太いのと細いのと高いのと低いのですね。うんうん ふ、えー、とぼそ超短っていう言い方するんですけど、はい、そういうのをアンバランスに並べていってなおかつっ出入りですよね、うん、こう並ぶんじゃなくてよくね我々もだから株立ちの木見ると並んじゃってんねっていう見方するんですけど、はい、あえてコーヒー出すとああいう感じですね。ちょっと初心者難しいですかららね<笑><笑>あのやりながら はい、説明したいと思います、うん、結構ねその人の感性が出ちゃうんでねすごく嫌なんですけどちなみに川崎先生は心を描くってあ心もあるんですねそ う, そうそう「品な」とあと「心」っていうんですねでね心も例えばここにポーンとあったら「まあ、心」ってこう書けないからちょ、うんちょんちょんってやってあと2つがやるとかいうバランスでそれも一つの作り方って言われますねいろいろそのパターンっていうのが、ね、いくつかあるっていうことですね 蜂もですね、えー、といろいろ木の留め方がいろいろあってちょっとね今日買ってきたんですよ100円ショップあこういう網を全面に貼ってでそれを針金で押さえてでここからこう針金がいっぱい出せばたくさんいっぱい留められるとるの網を使うっていう方法とかここに穴が例えば4つあった時ですよね1234穴が4つあった時に横に針金を通してそれから今度こう縦に針金を通して。 で、それを起点にこう針金をいっぱいこうつけると。ね、縦の糸はあなた。横の糸は私。<笑>そういう、ういう作り方もあります。それから、割り箸をですね、ポンポンポンと置いた上で、割り箸を上から押さえて。止めるというやり方とか、今日ちょっと作ってきたのが、こんな生けたみたいな、生け方じゃないな。いじゃなくなっちゃってるよけど、こういうものを作っといて。 でこれはこれで針金で止めればいいん で,、はい、でここから針金をこういくつか用意しておいて作るというようなことでちょっとやってみたいなと今日はちょっとねこれやるとあの木はしっかり固定できるんですけどちょっと高さが高くなっちゃうんでねちょっと高上になっちゃうかもしれないんですけどちょっと今日はこれを使って、はいはい、やってみたいと思いますしょはどっちか1本ですねどっちか1本これにポーンと置いて、うん、そっからこう作っていって足りなければこれを少し足してあげようかなと。非常に勉強に なる会になりそうです、ね。初心者でわかる。初心者はい、なかなかこれ作んないと思います。けど、ね、<笑>参考になってる。ね、まあ、それぐらい寄せ植えやっぱ不安定になり。不安定、難しいで す, ですよね。ね決まりがないから、そうそう固定しにくいから。そうなんですよです。そうなんですよ。だからそのバランスもね、その人の個性になっちゃうんで。個性と感性ですね、うん。もう針金もいい加減でこんな風になってるんですけど、ほらこの方はこういう風にやって。こういうのを起点にやったってことですよね。 うん、上から 割, り箸で割り箸を押さえて、はい、その割り箸を利用して針金をいっぱいつけたということですねちょっと一旦これ取りますね、はい、こう固定があんまりできないからこう倒れちゃうあそうですよねでやり方は別にこれにしなさいっていうのはなくてあのこうじゃなきゃいけないっていうのはないんでそこは自分で好きに決めてもらえれば選択肢そうですねこういうう。いいのもあるよっていう はい決まりはないようでいいと思います。ちなみにセカヒノキについては、ええ、ああそうかセカヒノキ話せなかったですねこのヒノキの中でもこう葉っぱが少し特徴的であの非常に丈夫ですねで値段がねあの結構今ラン降下してるんですけど一時もうすごい高かったですね。 高いイメージはありま す, 高いですよねこういうのだって1本で、ね、あの8000円とか1万円とかした時はあったんで今はちょっと落ち着いたって聞きますけど人気特に海外でねあの人気みたいですねで強いでしょそうなんですよねだから強いのが分かって簡単にさし木で増えるよって分かってきちゃうとまあそれで相場がね少し安くなったのかなということなんですけど今見たら止め て, てないんで。 多分、すっぽ抜けると思うんですねはい 大, 大先輩がどういうふうに止めてたのかねおっはい抜けたこっちは崩してバラしちゃいますねなんか丈夫そうな感じしますよねうん根がこんなにらっててちょっと危ないんで少し切ったあですね水をつけときますね、はい ああ中にもなんか入ってますね、うん。こんな割り箸的なものが。あここにも入ってますねいろいろね。ああじゃあ似たようなことを考えてやってますね。<笑>これもお祭りで購入した人が木倒れたら、ええ、前の持ち主いい加減だって言われちゃうかもしれない。<笑>そうですね。分<笑>止<め>方が中<笑>途に変ってくる可能性。<笑>そうですね。人のこと散々散々言っててね。<笑>上から下へたのかな。これ見る限り組んでますか。組んでますねこれね。<笑> えー、だからこう多分組みながらその針金を利用してるんでしょうねうんここも組んでますねこんな感じでやってますねぐるぐる締めながらその利用して止めてるっていうまあこれも一つですねまあ私先ね作っておきたかったんでこういうふうにしましたけどあの組みながらそれをつ利用するっていうのは全然ありですよねはい。いいいと思いますすさが先輩 さむさ文句言ってて止め方がど う, う<笑>、あのー。とりあえずまあこんな風に積んでたってことですね。はい。はい、こんな風にこう、はい、なりましたので、ちょっと水入れとかないと。 どんなんでもいいででいす。さっき割り箸で腐っちゃってましたけどやがて腐ってこう取れるんでそれは構わないあのどんなものでもいいですね。これはまずは鉢とこのを、うん、このいうかねその前にはこれにつけておかなくちゃいけない。 ああいくつか針 金, 針金をでね針金は1本止めるだけ用ではなくって二本ぐらい止めるように少し長くしておいた方がいいですね、はい、あの一本止めて止めたところで今度これを使ってまた二本目を止めるとかいうことがあるんでちょっと無駄になる可能性あるんですけど先言た後からど う, いうどんだけつけていくかわかんないんでちょっと長めに、えー、あのー、用意しておきます。 1 2 3 4 5 5本、これで10本ぐらいいけるかな、うん、あと2本ぐらい作っとくかやりながらね、あのー、形を決めていかなきゃいけないんで思い、うんうん、通りにやっぱりね固定することが難しいです、ね、そうですねそうなんですねここでぐるっと まあ、少しこう移動できたりするぐらいのほがいいですね。うん、本当に適当です、これ。どこにどうかわからないんで。謎の物体ですね。盆栽やってない人。ああ、そうですね。なんじゃこれやって話ですよね。盆栽 や, やっててもわかんない。ええー、そうですね。<笑>ちょっとやってみましょうかね。一回ね、で、これを。この辺かな。この辺に。入れて、それで、押さえると。 せっかくだからこれも使っちゃいましょうか。四国はっ。中ですねこれね。中玉。中通。お先い っ, った品ですよね。で四国どこに置くかってあるんですけど四国はね。 遠距に後ろに行くっていうのもいいんですけど、やっぱり主木は向きはドーンと前にまず見せるということなんで、えっ、ー、とこれをじゃあ主木にしますね。え、はい、ここをまずここにガチンと固定すると、真ん中よりちょっとこちらがですね、はい、寄せて、真ん中よりもちょっと前にと倒れないようにね、しっかりとね。ね。で、こういうのもあの切らずに抑えますね、根っこを少し。 ここにねもう一つまあここ切りますけど元2つ目の山の高いところを作りますんで。三つ三つですね。最初にそのシナノの。そうですねこっちあごめんなさいこれやっちゃったんだけどこれシナノこっち先作りましょうか。はいここにこういうの一個つけて。 ここにちょっとこれも切りますね。うん、こっちおっきいのここに枝がないと思うんで、ここにいわゆる一号さんを切って、でこれは二号さんになるんですね。<笑>でこのこ辺に子供こう枝がいっぱいあるんで、ここにちっちゃいのをちょっとつけるというイメージで、うん、れこれはこれより大中人。はい大中人はやっぱり近くに寄り添って。うん、はい。 幹に絡めて、ちょっとこっち引っ張るっていう変い方もできるんで。幹に絡めて引っ張る。これ、これ今こっち行っちゃうんで。の下の針金を、ね。はいはいはい。利用してですね。ちなみに何本ぐらい全部つけるんですか。どうでしょう、そさっき言ったバランスですよね。バランス。ええー。 ははい、まずは品の3本です、ねはいえー、とぼ木があってここに第一夫人がいてで後ろに持ってきました、うん、これの間にこれが入ってくるんで奥行き感が出るんですよね枝がねこっちに流れてるんで子供の頭を押さえるようになっちゃうんでこれが、うんうん、うんとちょっと全体のバランス考えてまず今度は第二夫人の、はい、第2グループに第二グループ、はい、ちょっと作っていきたいと思いますこここが第二婦人がまずいいて、そこにちっちっゃい、まあ 子供たたたちちちっっっっってて<笑>て言言り、<笑>っ分かり、りりかににくなっちゃ、ね、かりにくなっちゃうけ2つ目のグループを作ってみます、ね、すこんにちは、今日日時ででお疲れ様し業帰あらあれ<笑><笑> いい T シャツのお持ちで盆栽教のオリジナル T シャツを<笑>、はい、今予約販売開始しました、はい、カラーはここから用意してますので是非とも今の中予約してこれを着て盆栽祭りを楽しんでいただければと思いますのでよろしくお願いいたしますはい概要欄からチェックしてください盆栽仲間です盆栽仲間ですありがとうございます針金、はいはい、全部いっぱい用意しましたけど、はい、なんかこんぐらいでもいいかなって なるほど感じがやっぱここは奥行きですよ、ねうん、こ, こ本当はシ品って言ったけどここ2本になりましたけど主、まあ、木があって奥さんがいて2号さんがいて、うんまあ、ここら辺も子供たちがねあの取り巻きでここはね前に出なくていいと思うんですよこれももう本当は完成なんでなやればあとここにちっちゃいの1本とここに1本あってもいいかなってそれつけますかね そうすると、全部だからやっぱりこことかこことかここですよね。ここ つけちゃってますもんね、うん、奥行きあるとどっちかね左右にちょっと寄せてちっちゃいやつがあると、うんね、奥行き感は出そうですよ ね, ですねで続いて新しい鉢をあごめんなさいはいそうですねここから抜いて すごいですね、これもどんどんんんしてて増えてたんでしょうねそそそううでですすねねねこれね費用対効果は良さなだからやっぱりど真ん中よりもちょっと寄せた方がそうですよ、ね、これがやっぱりそのバランスなんですよね、うん、さっき言った。 このど真のん中ではなくてちょっとこう寄せるとそうです ね, ね、意見が採用されましたありがとうございます Q さんのアドバイスであドバイういすいやいやほんとほんと奥行き感ってやっぱ大事ですもんねそうですね、うん、でもなんか風景が見えてきましたねな、ま、んとなくね、うん、やっぱ厚みが出るっていうかね、はい、ここね、はい、せっかく奥行きなんで長短ですよねうんこうちょっと 短くしてあげて。一番奥ですね。一番奥ですね。ポンポンポンと。はい、初心者にもわかる。初心者、初心者できるから。今<笑>はじゃあこれで。今日はそうですね。これで土入れて。以上。はい。余ったやつはもう別に切っちゃえばいいんで、はい、まあ使わなかったよっていうことですよね。はい。うなんか。 Thank <laughs> you. 見てるだけでもだいぶこのジオラマ感という、うん、ありますかね、うん、そう言ってたけどなんからやっぱ奥行きですよ ね, すね太い細い長 短,、うん、長短あと出入りですよね、はい、これがこう並ばないという感じがちょっと種目が出過ぎてる感じもするけどまあいいんじゃないですかね、うん、ここにね1個あってもいいんですよあってもいいんだけど、はい、あえてここ空間開けてこれはこう見せてあげるっていう ね、はいいうことでそこら辺は最初に言ったように決まりはないんでな、うんとなくこう林のようなね風景を感じてもらえたらいいな、うん、とやっぱ主木がで、えー、結構しっかりしたそうですね木じゃないですかです、ね、えー、だから閉まるんですよね、うん、締まりますよねですよね、うん、でこの奥さんと一号さん二号さんのバランスもいいんですね、うん、でバランスちょっと二号さん隠れてるじゃないですかはいこの子たちに、うん、いいんですよねこれで。いい でその主穀の周りの、ええ、例えばこの木がこっちの枝のないのをカバーしていってんそうですね。ええ、こ, このさっき言ったこれがあるからここがなくてもカバーされるというのが当然。 すだな最初品を描く時にこっちに寄せようと思ってたんですけど、うんはい、やっぱり流れがこっちでこれがあるん で, そ う, で、ねうん、そうするとやっぱ邪魔になっちゃうんですよね、うん、後ろに持って行ったと、まあ、そういう意味じゃここも一応品になってるしここも品になってるしここも最初品作ってて、うん そ, ね、そこにまあアクセントでね。だから、この品 を書くっていうのはやっぱ3ブロックで考えるみたいな、まあ、考え方で、ね、大きな意味でのですよね心だとそれが5だったりとかそうですねいう感じなんですか ね, そうですね<笑> まんとあそう言ってもらえるとまあだから多分カメラのアングルでねと余計見えやすくなるのかもしれないですよね。これはちょっとお祭りでいいい値段になっちゃいそう<笑> 途中あれかもしれないですね。土があっても面白いかもしれないですね。今発見しましたけど。道みたいになってますね。そうそうそう道とか 川, 川みたいになってて。うん、ここあえてねあの面白いかもしれない。<笑> よ, くよくわかんない。森じゃないんですかこれ。<笑>え？あ。え？<笑>どうですか。あいいじゃないですか。仙、え、道、ー、山。 いないいかなん<笑>ちち<笑>いいじゃないですか。 やっぱ灯籠ねやっぱ強いんですよね、うん、まあこんな感じであのアンバランスのバランスって最初に言った話ですよね、はい、太い細いとぼそ長短ですね、うんうん、それから出入りを作っていってこう品を作りながらもその品もバランスがきれいになってないよというでまあこういうコケを張ってねちょっとワンポイントは、ま、あのここをねあえてコケを張れなかった。うん なんかね道みたいな川みたいな、はい、そんなイメージでちょっと作ってみた初心者にもわかるよそ行きの作り方はい<笑>、はい、まだいっぱいありますんでそうですね頑張りたいと思いま す, す、ね、じゃあここの今日作ったものが、えー、お祭りでさんするそうですね。販売するとはいあの<笑>もしかしたら気に入ったなった ら, らないかもしれないんですけどす、ねえー、はいまあ売ってもいいかなと思うのやつは売たいと思いますんで、はい、探してみてくださいじゃあお楽しみ に, お楽しみにということ、ね、はい はいありがとうございましたありがとうございました